こんにちは。夢占い TV です。今日は爪に関する夢についてお伝えします。爪は私の体、私の体の一部であり、私の対する予知無私の周りに対する予知無が多い方です。爪を整えることは、状況に応じて人間関係を整理したり、自分にとって良いチャンスが訪れるとか、爪が抜けると気持ち的にも良くないように、悪い夢占いも可能です。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 爪がどんどん伸びて尖った長さになる夢。利益が上がる夢である。しかし、長すぎて見苦しい爪は、自分の欲のために損をする兆し。爪が抜ける夢。家族の中に、病人、家出人などが出てきて悩む。爪が長く見える夢。厄がある。爪を噛む夢。健康に問題が発生したので、早急に検査を受けるべき夢である。爪にマニキュアを塗ったり汚い爪の夢。貧困、苦労、荒っぽい生活を表す。 爪を切ったりきれいに整える夢。困ったトラブルや問題など、悩みや勇敢が解決し、求める願いや計画が順調に実現する。爪を切る夢。自分を悩ませるようなことがなくなることを意味します。嫌がらせのレベルは、非常に低いかもしれません。煩わしさのレベルである可能性が高いです。しかし、このような嫌なことがなくなることで、平和を得ることができそうですね。眠りもぐっすり眠れるようになりそうです。これから良いことばかりを期待します。爪を切る夢。 自分がやっていることが成果を出して、利益が発生することを意味する夢です。具体的には、自分を阻んでいる障害物が消えることになります。爪が抜ける夢。身近な人に不幸が起こるということで、夢と消します。悪夢と言えるでしょう。親指の爪が抜ける夢は、ビジネスや学業が妨害されることを意味します。この妨害は、状況よりも人による妨害である可能性が高いです。人差し指の爪が抜ける夢は、事件や事故によって、目標が妨害されることを意味します。 中指の爪が抜ける夢は自分の健康に問題が生じる可能性があり薬指の爪が抜ける夢は家族や友人から悪い噂を聞かされる可能性があります薬指の爪が抜ける夢は恋愛運が悪くなります恋愛中の人は破局する可能性があり結婚している人は不和が起こります爪が折れる夢爪は夢占いで健康や道具などを象徴しますそのため爪が折れる夢は健康が悪化する可能性がある兆候と解釈されます また、周囲に紛争や詐欺などの悪いことが起こる可能性がある兆候でもあります。特に、本人や家族の健康に注意する必要があるという意味でもあります。爪が割れる夢。日常生活で少し注意が必要です。この夢は、家族の不幸や、財物の損害が起こる可能性がある夢です。いわゆる災難に見舞われる夢として、解門が可能です。指を見ると爪が少しずつ短くなり、素肌だけが残る夢。 指を見たときに、爪が少しずつ短くなり、素肌だけが残る夢を見たら、しばらく生活状況が厳しくなる兆しです。困難にぶつかっても、助けを求めるところがなく、途方に暮れている。または、家に不幸が起こる兆候です。花の葉で爪に色を塗る夢。親指に染めると、親、本人、異性、成功、芸術、独立心、リーダーシップなどを暗示する。人差し指に染めると、母、外交、名誉、正義、学問などを暗示する。 中指に染めると、財物、陶器、技術、学問、創作などを暗示する。薬指に染めると、兄弟、保護、芸術、医療、薬行などを暗示する。小指に塗ると、子、恋人、社交、書生術、約束、契約。マニキュアやペディキュアで、手足のメイクをする夢。実際に、手や足まで絵の具に塗れ、純粋な自然美が消え、人為的に形式美に偏ってしまい、真の模範を持つべきものを失うことになる。爪を切る夢。 環境の変化で、体がだるく衰弱し、家庭内に不和が生じたり、病気を得る暗示です。突然爪が抜けたり亡くなったり手が小さくなる夢。家族に災難や手災、トラブルなどが起こり、財物、または利権の損失や詐欺、裏切り、誘惑などの嫌なことが起こる。爪をひっくり返して見える夢。傷や怪我をしたり、些細なことがどんどん拡大して、収拾がつかなくなる。爪を傷つけて血を流したり爪に傷がある夢。 家の中に心配事や病気などの災難が発生したり、突然の突発的な事故や大きな被害や危険な出来事に遭遇する。爪を誰かに抜かれる夢。親しい人と不仲になったり、損害を被る夢。爪をきれいに整える夢。煩悩が解消され、物事が順調に進む兆しを意味する。爪を切る夢。家庭内に不和が生じたり、病気を得る予兆。新たな気持ちで仕事を頑張る意師。爪を切ったり手入れをする夢。 怠惰はもう捨てて、真面目に仕事に取り組むべきであるという警告である。現在の怠惰な生活を生産しなければ、自分の人生に大きな汚点を残す。爪を長く伸ばす夢。空腹に耐えなければならない夢である。